どうもこんにちはゆっくりレイムです。今回はチャンネル登録者数を簡単に増やす方法を解説します。まず最初に F2 を押します。で、この矢印みたいなのを押します。そして、うチャンネル登録者数って書いてるところをクリックします。そしてなんか黒いところのチャンネル登録者数っていうところを押します。そうするとなんか入力できるので、うチャンネル登録者数まる人と入力しましょう。 はいうこんな感じで1億人になりましたう。ちなみにこれでう世界人口を超えた100億人にもできますう。それじゃあ、バイバイ。